画面を大きくしたら編集スペースがちっちゃくなる完全解決全編集マンにおすすめしたいモニター上下縦置きキーボードに関しては本番に行きます下に置いてキーローのことができると言うとカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です 早速ですが、縦置きモニターを導入したきっかけが2つあります。1つはですね、冒頭で話した通り、編集作業問題。はい。そしてもう1つが、デスクスペースを広く綺麗に使いたい。この2つを解決できる。それが縦置きモニターアームです。といってもですね、モニターアームたくさんあります。1つの画面につけるモニターアーム。そして、モニターを左右につけるタイプ。そして今回監督が狙っているのが、上と下、上下でつけれるモニターアームなんです。今回購入した商品はこちら。AVLT。 DM58、注意点モニターアームのサイズは13から34インチそしてモニター1画面の重量が最大 9kg ちなみに現在監督使っておりますのがウルトラワイドモニター34インチで 7.1kg そしてサブが28インチ 6.72kg 両方とも範囲内なのでこちらの商品を購入しました注意点2つ目ビサ規格モニターには7 5る7 5または100から100のビサに対応しておりますただですねモニター自体ビサの取り付け穴がない場合は avlt ストアアにてモニタターーとと互換性のの ビ, ビサアダプターといううものですすね購入すれば使うことができますでこちらの商品なんですけども、マウントオプションが2つ対応しているものが付いております。クランプ方式とプロメットベース方式で。こちらの商品はですね、頑丈な構造となっております。モニターアームは高品質なアルミニウム製、頑丈なスチール、耐久性のあるガススプリングシステムでできており、ぐらつきやたるみを防ぎ、モニターをしっかり支える耐久性と安全性が備わっております。中央 のポールは。 80.2 センチモニターの傾きと回転傾きはですねプラマイ35ベサ回転がプラマイ180モニター回転もプラマイ180柔軟性に富んでおりまして指で触れるだけでモニターの位置を調整可能多種多様な配置に対応しております2つ目ですねデスクを広く見せるというところなんですけども普通支柱があるかと思うんですけどもそれを取っ払うことでデスク空間を綺麗にすっきりとさせることによって広いスペースを確保することができます ではまずですね監督の今のデスクトップ環境はこちらですこちらが現在の監督デスク前となっておりますまずこちらウルトラワイドモニター34型ですこちらがえサブモニターとなっております動画で紹介しておりますえー、こういったこの白いですね台座に置いて載せております本体がこちらですねパソコン本体はいではですね早速開封していきたいと思います 商品ですかこちらです AVLT の上下のモニターアームとなっております34インチ垂直式強化されたポールモニターアーム2画面となっております結構こちらですねおまたいですでは開けていきたいと思いますオープンはいこれは何でしょうか We hope you enjoy <笑> thank you we up u、uh... アアップププはい。なんかわからないもの。中を見ますですね、こんな感じで、ダンボールが小分けされて入っております。まずはですね、この長いものを見ていきたいと思います。多分、モニターボール。出ましたー。がっちりとした。はい。大砲の一部となっております。バーン アポンアポンえー、こんな感じになっておりますこれで殴られたらめちゃくちゃ痛いボールです、えー、続きましてこちらこれは何でしょうかはいおお何かわからないけどもこれは何でしょうか多分ボールを差し込むものになるかと思いますはいで同じものが2つ入っておりました手裏剣です出先角ってことはじゃあこれはこれもおそらくこれにつけるはい感じのものですね そして取り扱い説明書こちらはですね大きめな形であ日本語で書かれておりますので分かりやすいですね二段構成になっておりましてわあ、まだこんなに入っております一番大きなわらまたポールが入っていましたこれは一緒なものかな重たいわ危ないこちら金具が2つ入っておりましたこれはデスクに固定するものですねピザのやつがもう1個入っておりましたえー、続いて丸い 修理券修理券じゃないねうーんはい続きましてあこちらもさっきありましたねで工具類何個か入っておりますああ結構これあるぞこんな感じで何個かパーツがはいというわけで以上となりました全部開封しました編集スペース編集一つ こちらがパーツとなっております。 変身 Come here. 見てくださいこの編集プロジェクトがめちゃくちゃでかくしても小さくならない画面が大画面で見ることができる OK みたいなはいそして、えー、キーボードに関してはこちら使わない時は下に置いて広くすることができるといいですねはい この上画面下画面を分けることによってかなりですね編集が快適にできるかと思いますはいというぐらい皆さん縦画面いかがでしょうか編集画面が大きくできる細かくできるそして基本的に画面はジャンボサイズこれは編集マンにとってめちゃくちゃ快適にできると思います今後の監督ラブの動画編集上下2画面体制でやっていきたいと思います多分編集速度も上がると思いますではまた次の動画で会いましょう編集スペース 編集、うん、一つはですね冒頭で貼りなさって編集スピード縦をうんと両方ともファイナル、うん、モニターの位置をちょちょそのわけで AVLT,、L、AVLT 今現在監督のデスクトップ監督のデスクトップキャン